はい皆さん、こんばんは。えー、では、アルツと縛りの一日の夜ごはん。早速、本編を始めていきたいと思います、えー。5分間ほどです。どうぞよろしくお付き合いください。えー、では、東京2020、えー、ちょっと痛々しいロゴですけど、いただきます。乾杯。どうなんでしょうね、オリンピック。まあ、やるにしても や, めなやらないにしてもですね、本当に大変ですね。大変な選択肢を、こう。 今日本は迫られてるなという気がします。はい、今日はですね、ちょっと食材をあの買い出しに行ったんですけど、なんか食べたいなというものが見つからず、まあ、あの、いっそのことっていうことで、おうちにあったものだけでやってます。なので、ちょっと雑食的で申し訳ないんですけど、あ、えー、てはカウインナ ー,、えー、それから真ん中がおでんですね。で、えー、一番左、今、のアルコール入れてますけど、こちらは、あのー、 メスティンを使って蒸し物、えー、横浜名物シューマイっていうのをやっていこうと思います。横浜ってシューマイが有名なんですかね。ちょっとあまり聞いたことなかったんですけど、メスティン の, あの網がなんかあの手に入ったので、せっかくだったら蒸し物をやってみようということで、えー、挑戦してみてます。今日はだから焼く、煮る、蒸すと3拍子揃った感じになりましたね。 はいえー、では、シューマイですね、もう1個ぐらい入りそうですけど、す、ま、べ、あ、て冷蔵庫の残り物でやってますので、こんな感じで失礼します。はいえー、とダイソーのスキレットもですね直径が1 3ンチほどで、あの本当にちっちゃいんですけど、まあ、このアルストだとちょうどいいですね。 なんか冷蔵庫にあったですね鶏肉のハンバーグですか、えー、こちらもちょっとやっていこうと思いますこのハンバーグのソースが飛んで隣のアルコールストーブが、えー、炎が上がってそれでおでんが見えるというですねなんか面白い絵になってますけど、はい、気温が23度ぐらい で, ですねもう本当に快適なのでちょっと部屋の中はもったいないなと思って。 外にテーブルを出してやってます、えー、早速シューマイができたのでいただきたいと思いますはいこんな感じですレタルトなのであの失敗がないですねあの安定の美味しさですねはいあの味も濃くてですねあのとても美味しかったですちなみに汚れ物は全てですねあのダイソーのドライバッグ3リットルの分を あの横に映ってないですけど置いてましてえそこにジャンジャン入れて水を入れてますとても便利ですあなんか強火でまずいので弱火にしたいと思いますおでんが煮すぎてますねこの、えー、粉ふるいを使った弱火、えー、これもとっても便利ですねあの取っ手が熱くならないように皮を巻きました弱火成功です、はいえー、お酒もですね、えー 三酒造の魔界へのいざないをちょっといただきながらおでんも最後ちょっとずつ楽しませていただいてます卵はいいですねちょっと煮込んでて固くなった白身とあとだしの染み込んだ黄身ともう最高の最高のですねあてになりますね えー、ちょっと暗くなってきましたので火おこし器でちょっとこの焚き火を眺めながら最後楽しもうと思いますこの、あのー、セリアの火よこし器ですねあのとにかく酸欠になりやすいのであまりあの中に薪を入れすぎないことがポイントです入れてもなるべく上の方で燃やしてですね火が完全ついてから落とすというやり方がですね、まあ、大体ベストです まあ、あの空気穴とかもいっぱい開けてるんですけど本当にこれは酸欠になりやすいので、まあ、たくさん燃やしたい場合はこんな使い方をするといいというのを知っておいてくださいということでアルスト縛りの朝昼晩3色をやってみました個人的にすごく楽しくてですね 基本的に私の動画は自分で見るため の,、まああの、自分のですね、記録みたいな要素でやってるので、ちょっと皆さんにとって面白いかどうかよくわからないんですけど、あのー、まあ、面白ければ、あのグッドボタン、チャンネル登録もお願いできればと思います。まあ、グッドボタンが多ければですね、また、えー、この企画もやってみたいなと思いますので、えー、今回はご視聴ありがとうございました。前編見ていただいた方、本当に感謝いたします。